会場の皆様、おはようございます大見町からやってまいりましたよさこいだま CIS、えー、今日は伊藤元気まつりということでうちの伊藤勤伊藤勤伊藤勤来て、伊藤勤来てじゃあなんか一発元気になんか一言お願いします<笑> みんな頑張れた。あ、そう！いありがとう。それでは参ります。よさこい魂愛。新しい世界君と共にあの景色を。<笑> Get out! You're I me mean. ありがとうございました<笑>